皆様ごきげんよう、ヒサメです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年3月26日、なんだか録画がうまくいっていない気がしますが、光の宝珠を集めています。先日の動画で紹介した、バージョン 6.4 で追加された新しい宝珠です。これらについては、獲物呼びで量産できる宝珠なので、特に難しくはなかったです。そして、やはりダースドラゴンの闇の宝珠が最後の1個になってしまいました。 ダースドラゴンは獲物予備できそうもないので、一匹ずつ倒すしかありません。しかし、ダースドラゴンは側脇箇所がないので、出現場所をぐるぐる回ることになります。そのため、プチプチ宝珠の香水一個で倒せる数に限りがあります。そんな感じで1時間くらいやっていましたが、出るのは風の宝珠ばかりなのでした。仕方がないので、今週の達人クエストにかけることにしました。邪神の三国をクリアしてきました。